はた、い、しのおじさんがね準備してますけど準備大丈夫ですかはいはいはいはいはいはいと早くもっと早くもっと早くもっと早くもっといはいはいは早く早く早くいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいは何いは頭はいたの昨日はいはいはいはいはいはいはいいな じゃあ好きな食べ物大子の好きな食べ物は何ハンバーグ何が好きハンバーグじゃ あ, あのそこのおじさんにね今日ハンバーグ食べたいって言ってね帰ろうねよしハンバーグを食べていただきましたはい準備は整ったようですので演武の方に参いりたいと思いますあれそういえば MC 最初の話すって言ったあの大きいおじさんどこ行ったの 知らないって顔するんじゃないの<笑>あそこにいるおじさんねどこ行っちゃってみんな探されちゃってるけど大丈夫じゃあ3回目はちゃんと MC やろうね<笑>知らん顔してな<笑>まあいっかじゃあ行きましょう踊り子構え 会場の皆様に笑顔で礼ありがとうございました